はいみなさんこんにちは。今日は日本最大の湖、琵琶湖のある県、滋賀県。通ったことはあるよという人は多いとは思うのですが、詳しくは知らないという方のために、滋賀県の意外な住み心地をお伝えしたいと思います。滋賀県には多くの有名な史跡や文化財があり、観光客が京都に行ったついでに足を伸ばしてくるようなところです。最近は大河ドラマ、麒麟が来るで注目を浴びて、史跡やドラマスポットへの観光が増えています。 明智光秀をはじめ、戦国ドラマの舞台がそこかしこにありますので、歴史好きにはたまらないと思います。でも、古い町並みばかりが多いだけの田舎だと思ってませんか田舎ではないとは言い切れませんが、実はそれだけじゃない、という滋賀の、でどうなのという声に応えてまいりたいと思います。まずは、琵琶湖テラス。滋賀県で絶対行った方がいい、一番のスポットをお勧めします。2016年にオープンしたのですが、なんと年間65万人もの方が訪れる大変人気のスポットです。 あまりにも壮大で美しい眺望ですので、滋賀県に住み住まないに関係なく一度は行ってみたい、めちゃくちゃおすすめするスポットです。レジャースポットは無限と言っても過言ではありません。アウトドアを楽しむレジャースポットがとにかく多いんです。バーベキューやマリンスポーツを楽しむなんて方には天国です。山の遊びも充実しているのでキャンプできるところが多く、最近流行りのグランピングできる施設も増えています。 海水浴ならぬ湖水浴は塩辛くないのでとても人気です海と違って高波がないので安全で小さい子のいるファミリー世帯に人気なんです湖面って海面と違い安らぎを与える風景なんですこちらは比叡山遠略寺世界文化遺産登録の超絶パワースポットですがなぜか京都にあると思われています遠略寺は滋賀県の大津にあるんですこちらの国宝彦根城ではイルキャラブームの火付役ヒコニャンに会うために来られる方は非常に多いです こちら近江神宮では映画「千早やふで有名になったカルタの聖地となっており私たちも毎年初詣に訪れておりますでもやはり琵琶湖が身近にあるので日々水の風景で癒されるんです大きな湖が寒暖差を緩和してくれる効果もあったり地理的に風がよく通り内陸の割には気候がとても安定しています万ン大学のキャンパスも多くあるのが特徴です全国で3番目に多い学生数なんです学生数においては全国1位が京都 全国2位が東京なので、その次に学生が多いしかも1位の京都も通学圏であることを考えると最強の学べる環境なんですこの少子高齢化の日本で15歳以下の子供の割合が全国で2番目に多く平均年齢は全国で3番目に若い県なんです若いエネルギーに満ち溢れている県とも言えます東京大学と並ぶ日本の最高学部あの京都大学を目指している人は滋賀県に住みましょう通うこともできるんです 滋賀県は本州の交通の要所となっているため大企業の生産拠点、物流拠点、研究開発施設が数多く立地していますやたらと多く見るのが大企業の工場でパナソニック、キョウセラ、オムロン、B&G と挙げていけばキりがないほどに有名な企業の看板があります業種における製造業などの第二次産業の割合が日本一の県なんです田舎のイメージですが産業発展がすごいんですいい仕事が多くて働きやすい県と言えるのではないでしょうか そういった大企業のメーカーが多いおかげもあって、滋賀県の平均所得は全国で7位、関西で1位なんです。平均寿命は、男性は長野県を抜いて今や全国1位です。女性も上位につけているので、超長生き県なんです。それでいて若者が多く、平均年齢は若いなんて理想的です。京都、大阪、神戸のベッドタウンである私どもの地域については、京都駅まではおおむね30分以内。大阪駅だって1時間かかりません。 琵琶湖や四季折々の景色は毎日の通勤通学でちょっとした癒しになりますよね。JR だけではなく中心街には風情あふれる路面電車もあるんです。車両の様々なラッピングや季節のイベント電車もあるので面白いですよ。滋賀県は車での移動の動線が非常に良いんです。ど真ん中にある琵琶湖が移動にとっては邪魔っちゃいったら邪魔なんですが、 幹線道路に加え名神高速道路や新名神各種バイパスが整備されていて京阪神方面に出るのも中部地方に出るのも北陸地方に出るのもストレスなく移動できますいろんなところに気軽に行けることで滋賀県の県民性としては日帰り旅行好きとテレビで紹介されることもあります大型のショッピングモールの多さも特徴ですアウトレットパークなどのモールはどこもやたらと大きく何千台もの駐車場があるんですしかも1台あたりの駐車場の幅が広いので 運転があまり上手でない方でも止めやすいのが標準ですそしてなんといっても平和堂がどこに行ってもあるんです大型のショッピングセンター平和堂は滋賀県民にとっては驚異的な知名度ですイメージソングは誰でも歌えますし財布の中にはポイントカードが入っていますまさに滋賀県を代表する存在です中小のスーパーマーケットがやたらと多く人口あたりのスーパーの数は全国で2番目 主婦の皆様にとっては買いたいものによってお店を選びまくれる恵まれた環境なんです病院についても大型の総合病院が要所要所にあります万が一の時にも安心ですこういった生活環境の良さが長寿県につながっているのかもしれませんさてだんだんと興味が湧いてきたでしょうかそれでは実際に住むとなるとどうでしょうかちなみに滋賀県の住宅増加率は全国1位です どんな家が多くてどれくらいの相場で借りたり買ったりできるのかを簡単にご紹介します。まずは賃貸単身のワンルームの場合とファミリー向けの賃貸の平均相場はというとワンルームであれば月額賃料は45万円ほど 2LDK の広さであれば月額67万円台が主流です。住んだことはありませんが東京なんかは倍ほどの賃料はするんですね。ご購入の場合は大きさはいろいろですが少し大きめの 4LDK の物件が主流です。 価格は様々だというものの3000万円以内で収まることが大半ですなので物価の高い京都や大阪にお勤めの方が通える滋賀県で家を買うことが非常に多いです例えばネットでは見かけましたが東京の北新宿で売られているこの物件なんかは築年数は在中古とはいえ6980万円で普通に売られていました比較してはいけませんが滋賀県で同じ金額帯の物件6000万円台だとこういった大豪邸になってしまいます ちなみにこちらの物件は現在販売中ではありますが土地面積250坪、建物150坪、10LDK で部屋子がパノラマ眺望できるテラス付きの家ですまるで映画に出 て, 出てくるような素敵な家です見るだけでも見てみませんか大歓迎ですほとんどの家に当たり前に庭がついている場合が多いので家庭菜園やガーデニングを楽しんでみたいという方には嬉しい当たり前です ここまで簡単に滋賀県のダイジェストをお送りしましたが、最後に私どもの紹介をさせていただいてもよろしいでしょうか。株式会社ピアライフという滋賀県らしく超大型店舗を構える創業30周年の地域の不動産屋さんの老舗です。不動産会社ってなんとなく行きにくくないですかピアライフのカフェのような広いスペースは今までの閉鎖的な不動産会社とイメージとは程遠い明るく気軽に相談できるお店です。今、他県からの積み替えが非常に増えてきています。 滋賀県の環境に興味を持った方、地元の情報をより細かく知りたい方、自分に合う物件を紹介してほしい方、まずは無料のオンライン相談から始めましょう。詳しくは概要欄記載のページからオンライン相談を申し込んでください。お電話やメールでも大丈夫です。この動画を気に入っていただいた方は、次回の動画配信も見逃していただきたくないので、チャンネル登録もお願いします。本日はここまでです。ありがとうございました。